はいおはようございますラスカルでございます本日はですね今おそらく日本一予約が取りにくい有名人気店のねお寿司屋さんに突撃しようかなと思っております本日ねお伺いするお店が有楽町カキだというまあ Twitter とか見てる方だったらね知って やってる方も多いんじゃないかと思うんですけれどもなんとですね1万円でお寿司から飲み物からまあ、食べ放題飲み放題というかつもちろんねネタなんかも超高級視点に負けないぐらい美味しいものがいただけるということで本日はですねこちら品野町駅に来ております実はこちらの柿田さんね1月の23日にこちらの品野町駅の方で新店舗がオープンするということでまだオープン前ではあるんですけれども事前にお誘いいただきまして 本日はですねそちら柿田さんで提供されているお寿司のコースを食べていこうと思います。でね 今日の撮影なんだけど、別にコラボってわけじゃない。コラボってわけじゃないんだけれども、おそらくね、YouTube 見てる方であれば、ほぼほぼ皆さんが知っているような、レベテンフォックスのフォイさんとか、あとはね、よさこいバンキッシュのワキオさんとかも今日はいらっしゃるので、みんなでね、美味しいお寿司食べていこうと思います。で、オープン前ですので、お店はこちらでございます。じゃあね、かけさんは、えー、地下1階となっております。本当に駅から徒歩1 分ぐらいなのでぜひ皆様も予約取ってこの美味しいお寿司食べてくださいそれではいきましょう<音楽>ということでただもですね柿田さんの店内に入っておりまして先ほどオープニングでご説明させていただきました、まあ、ゲストといいますかもうあちらでお願いしますお願いしますお願いしますあの何のつながりがあるか説明できないぐらい、はい、互換性のない感じなんですけど<笑><笑><笑>ということでまあ今日はですねあのこの5人で柿田さんのコースをいただきつつ、はい 最後に何かドッキリというかびっくりというかとんでもない丼が出るということなんで通常かけ田さんの方でご提供されているコースとともにですねえ最後特別にご提供いただく海鮮丼を食べて本日は締めていこうと思いますのででもう料理が来てますねで、通常ですねえと先出しのものがあったりとかして後にお寿司が出 る, 形になるんますけど早ー早ー早ーまず本日1品目にいただくのはこちらでございますね まあ、通常はこういった先出しの商品とともに合わせてね飲み放題のお酒を飲んでいく形にはなるんですがえ本日は僕はもちろん運転ですのでノンアルで行かせていただきますいただきますいただきます通常のコースでもご提供されているこの小鉢の丼でございますねうまそう<笑>めっちゃうまそう 一番食べてるやばいっすね。確かに、その三万以上とかだと、唱えて。コースで食べたら、やっとこういうのが出てくるぐらいですよね。うん、もは全然寿司行かないから、マジうますぎ て, 逃げて。ちなみに、ぽいさん、さっき何食ったんでしたっけ。ここ で, です、ね。ここです。<笑><笑>ありがとうございます。はい、うわ、一貫目、とろったく。到着いたしました。うまそう。う うまっあちょっとこちらもこのりにはい、うん、じゃあ2貫目マダイでございますうまそうタイもいただいちゃいましょう<笑> 納豆巻きなんですが、かぶの納豆巻きなんですけど、僕が思わした納豆のレシでや、はい、これ食っまビビります。 これおいた、はい、ののうわ、またうまそうな。 うまそう。ちょっといただきます。ま次サーモンに行ってます。ええ、サーモン嫌いな方いますか。大好きです。言うわけがないから。サーモ ン, サーモ ン, サーモンうまそう。続いてこちらサーモンですね。うわうわうわ何これ。うんう ま, っうまっ。鼻に抜けるちょっとサーモンらしい臭みがないですよね。うん。 うん、やっぱ、ラスカル、食レポうまいだよね。ラスカル、日常の生活や。これ、ひと焼きしゃべりが、毎本ずつやる。また、このね、皮目も、きっと、香ばしくなってて、うまそう。これが、そうですん、あ、うんうん、香りもそうですけど、その、やっぱ、熟成の度合いで、ねっとり感が生まれてて。さすが、お。うま、ん、そうや、ん。めっちゃ、これ、そう、本当にうまい。 続いてですねネギトロ到着しましまた贅沢にちょっと2かしいいいただきますかネギトロやロめちゃくちゃうまいですね。 だから普通の醤ょうゆよりもカチョ入ってるじゃないですか。はい。だからうまいっす。 いい寿司屋はできないです。こんなカウンターの寿司屋で課長入ってるんでうまいっつはもう聞いたことないですね。<笑>まだ来て三十分ぐらいですけど、まあ、寿司はもちろん美味しいです。はい、美味しいですけど、カ田さんに会いにもう一回行きたいですね。マジで。本当にそうん。やっぱ味もふい人柄もね。うんうん、えー、<笑><笑> え, ー<笑><笑>えだねえー。最高級マグロの赤身です。あ。 ありがとうございますううう わ, ーうわーうまそういませ、あ ん, ね、てて ん, ん、僕、ホタテもそうだ大丈夫ですか か何 で, いいですすででうん、今日はでもマグロがこのホタテ弾力というか柔らかいんんでですけど張りと弾力がある感じで、うん、まっこれだいたいあったなんでこの柔らかさなのにちゃんとホタテの角が立ってるのか分かんないぐらい張りはあるんですよね。 いやめちゃくちゃ美味しいっすよね。いや 立ちりの1番り、うんうんうんうん、これがこの東一のゼロ一チとこれが一番だ、えー、これが初物の一番、うん、普段はこんな高い意味じゃなくて、うん、美味しいんだけどもっとリーズナブルな麦をちゃんと仕入れて、うん、おかわりできるようにしてるんですけど今日これ一番人気物なであので1貫ずつお出します、うん、いやー正月の撮影ってなんか色々といいっすねいいっす ね, ですね<笑><笑>これがサワラでございますね炙ってあるしちょっと燻製っぽくなってるらしいんで いいただいてみましょうははでやっぱり熟成してる身を燻製させてるんで酸味は全く乗らないですね身 に, 身に美味しいですねこれ中トロです 中トロで大トロぐらいの脂が乗ってるで。いやそうですよね。結構やばい。こんな感じですよ。もうここだけ中トロで、あとこっちはねほぼ大トロみたいなもんです。あの出しますよネあのだからいやあの切りつけたネタでよければネ、ね、タ出しますだこ。あのこうシャリがあのなんかほぼプラスで書いてるみたいですけど。このマグロの大トロとかになったら全部釜ぐらい脂乗ってるですよ、ね。オートロどうなってるの？出します。 こちは、いつ、いつはののウニです あ, ありがとうございますこれが通常コースで提供されているウニみたいでございますねわぁ、うわ、うん、まうわぁ、帰ってねよ w なっ、うしよう本日のですね、コースの最後の品の高級ウニを仕込んでいただいてますあわぁ、いただきますうわあ。これだけでちょっと、マジでやばいお疲れ様までいただきますどう ぞ, <笑>どう ぞ, <笑>どうぞ<笑>行ってきます どうぞいただきますこんなこうとろけるというか違いますよねねやっぱ、ね、さっきのウニは本当にウニの食感だったんですけど今回のは本当んそれこそ白レバーのたたきとかそれぐらい溶ける<笑>もう本当に。<笑>ということで、えー、もうねコースは終わりましたがえ鍵田さんは。 えー、通常ですね、はい、当日のネタとかシャレが余っていれば最後まで食べ放題ということでこの後僕だけおかわり、はいね、ちょっと一人でおかわりしたいと思います<笑>、はい、おかわりしても全くクオリティーもちろんですけど下がんないですよね くですよくまあ、爪だけちょ、ね、甘エビの場所を聞いた味噌汁みたいです。確かに確かに。しかも大人が下に擦りつけるつ。<笑>まあ<笑>まあ、下にずっとてて。ということでですね、えー、僕の動画の方では一応ここでコース終わりますが、えー、皆さんの方のチャンネルでは。 えー、この後一キロぐらいの海鮮とか出てくる<笑>ぜひですねあのそちらの一応大食い対決<笑>なかなかねあの和慶さんやホイさんの大食い的なまあしないとは思うんだけどしないとは思うけどうそんな風景がね見れることは他のチャンネルではないのでぜひ見てくださいめきめき食べようと思って<笑><おー><笑>はいということで本日ご視聴ありがとうございましたそうそうえー、この動画が良かったらチャンネル登録コメント高評価えー、あと皆さんのチャンネルもお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょう。 <笑><ー><笑>はいということで本日もご視聴ありがとうございましたおかげさまでですねまあ、薬も飲みましてだいぶ、えー、前回の動画の時よりはね花粉症が楽になりましたので本日はですね米編コーナーをやっていきたいと思いますで前回がですねえー、ニュータンタンメンさんの動画を公開させていただきましてそちらのねコメントから引用させていただきたいと思います で各地の、ね、ソウルフードを募集させていただいたのでそちらのコメントをメインにご紹介させていただこうと思いますまずは1つ目のコメントから神戸にあるモッコスというラーメン屋さんをご紹介いただきましてちょっとねホームページ見たんですけどこれちょっと見てちょっと濃いめっぽいねこの醤油スープにあふれんばかりのチャーシューこれ絶対うまいじゃない なんかね、調べてみると、こちらのお店は、まあ、大阪、関西の方でですね、FC なんかもやってまして、他店舗展開してるらしいんですけれども、これは気になるね。確かに、このソウルフード感はあるんで、ちょっとですね、神戸の方に行った際には、こちらのモッコさん、チェックさせていただきたいと思います。そしたら続いて、二つ目のコメント紹介。 名古屋に行ったらこの2店舗は外せないですね。もうほんとスガ屋さんも花火さんもこっちの方でもね、もちろん見ますし、やっぱり聞く。とにかく聞く。 名古屋行ったら何食べたらいいですかって話を聞くとやっぱり現地の方からもねおすすめされるぐらい本当に地元に愛されるソウルフードとなっておりますので僕だけではなくてですねぜひ皆様もこれ名古屋行った際にはすがき屋さんや花火さん食べてみてください両店ともめちゃくちゃうまいですそしたら本日3つ目のコメント 続いてはこちら、新潟のフォレストさんという、調べてみるとですね、洋食屋さん、まあ町の洋食屋さんなんですけれども、結構ね、デカ盛りというか、なんかね、すごい大きいメニューがあるんですよ。で、僕のね、大食い仲間であり、飲み仲間でもあるガデュさんもね、ブログ等で言っておりまして、ちょっとね、これはめちゃくちゃ気になりました。 やっぱりね、最近は街の洋食屋さん、昔はね、こう懐かしいなぁと思って行ったりもしてたんだけれども、なかなかね、行く機会めっきり減ってしまっておりますので、街のね、洋食屋さんのあの美味しいオムライスとかをね、今度ね、新潟に行った際には食べに行ってみたいと思います。そしたら本日最後のコメント。個人的にはね、大阪に行ったらやっぱりこれかなーってイメージがあるんだよね。 もちろん粉物とかも美味しいんだけれども、カスうどん美味しいですよね。僕もね、大阪に出張とか行った際に飲みに行くと、やっぱりね、締めに炭水化物は食べないんですけれども、肉水とか、そういったもので締めることもありまして、やっぱりね、大阪美味しい。もう本当に美味しい。ちょっとね、今度やっぱりこう、地元のソウルフードということで、大阪、関西の方に行った際にはですね、このカスうどん、取ってみたいと思います。 ということで、本日のコメ変コーナーはこんな感じで。ちょっとね、今日に関してはいつもよりもこの録音、リテイクがねなくて本当に上舌に喋れてる感じなんだけれども、やっぱり聞き直してみると鼻声。うん、ここだけが本当に嫌だ。ちょっとね、ここ1ヶ月ぐらいは動画内とかでも普通にやっぱちょっと鼻声が多くなってくると思うんですよ。なので、若干ね、 いつもももちろん聞き取りにくいんだけどさらにね僕の声が結構こもるんでね、えー、より聞き取りにくくなるかもしれませんが、えー、僕自身もですねちょっと頑張って喋っていきますので、えー、ここ1ヶ月2ヶ月ぐらいですね僕の花粉が続く間は、えー、お付き合いいただければと思いますそれでは本日の動画はこの辺りで次の動画でまたお会いしましょうじゃあね